千葉県は習志野市からやってまいりました千葉工業大学よさこいゾーラン風神部です精一杯踊らせていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますよろしくお願いします火 は, は人にぬくもりを与え人は火にひかれる 二つは僕の心臓となり流れる血液は燃え盛るよどんだ感情に光を帰る風の道しるべ僕たちが人々を彩り世界を照らす永遠となろう風の間に間に宿せ炎を再々に風神2019永遠に くださったお客様に礼れ風神笑顔で撤収ありがとうございました。